いきます。4月の30日日曜日の朝のひな。はい。はい。今日も可愛 い, いひなたちを見ていきましょう。はい。元気だといいな。い元気でしょ。うん。はい。元気であってほしいよ。うん。いやーでもあの時期のひなはデリケートなんですよね。<笑>開けたら狐が出てきた。やば。<笑><笑> うん、そう猫とか入り込んじゃったら結構やばいと思うあるのこの辺いるからねこの換気扇の隙間とかあいやいやそっか空いててああうんで気づかずにそのまま閉めち ゃ, って閉めちゃうねっていうことに最近思い当たって作業中は閉めようと思った<笑>確かにうんはいお待たせ犯人はみたらしちゃんでし た, た い, いやみたらしちゃん来ないからこっちにはかぶんなくて平気大丈夫大丈夫 いいよはいおはようございますおはようございますはい弁当は最小限に、はい、今日も元気にホワイトノイズがはい流れてます、はい、<笑>相変わらずこの部屋の中は暑いあ外がちょっと涼しいんでねえああん あ ま, りりあまりよろしくない。ここにいっぱい虫よけ巻いてあるんだけどね。生き残った。男の子。<笑>ああ、いいですね。はい、おはようございます。二十七点四度の四十一パーセント。乾きすぎず、湿気が多すぎず。はいはい。ちょうどいいと思います。はい、いいと思います。元気そうですね。<笑> はいじゃあぼんちゃんに記入してもらってうんうんテナの方見ます嘘ですこれ測りますお願いしますやあみんなおはよう元気かい？はいはかりますこちあっ暑 28.7 と 30.5 へ、はい、えー、なんかいつもより温かめというかええー、まあまあ良いと思いますはいおはようみんな生きてるかい生きてますね だんだん餌なのか糞なのか、はいうんうん、床がすんごい汚れてきた。まあ餌の食いっぷりはよさげ。ぶちまけて周りにサーってなってるのは餌っぽいですね。餌はちゃんとた全部食べてる。ね昨日いっぱいあげたのに。偉いぞ。偉い。おはよう。おはようみんな。かわいいかわいい。 なんかねえぞってなってるなあげましょうご飯<笑>ないじゃないかって人が来たら来るんじゃないのかあしこいぞハンバンだお前はハンバンじゃねえか食い地張ったハンバンはこいつですほうな常に食べてるよねそう<笑><笑>素晴らしいエリートだっちエリートヒナ餌を求めて三千人 いいね。性格は臆病だ。臆病。ちげな攻撃力は高いぞ。せっかち。だね。<笑>おはようございます。暗いところはちょっと残り気味なんですね。見えないのかな。かもしれない。 ね、そろそろライトとかつけたほうがいいのかしら あ, あ, あの小さめのそうそうでもあいつ光強くないね強いんだよねこの辺に高めのとこにつけといて疑似太陽みたいなあり<笑>やってみるかはいだんだんみんなが光に慣れてきたということでライトをつけようかしらはい。 よいしょ。餌置いちゃうか。はい。今日もね、それね、餌ではあるんだけど、もうちょっとで餌皿にねあげるから床はつかずつかずに待ってなさい三番。よし。今日も三分の一杯あげちゃいます。はー い, い。みんなよかったね餌の量が増えて。 もっといっぱい食べたらねもっといっぱいあげるよみんながそう食べてくれるから増やせるそうだよいいよ健康的にいっぱい食べなどうしたどうしたごめんごめんどうしたの君。みびっくりしちゃったの君みは落ち着いてるね早いな君例えば足場の外すんだっけあそうでした外そうどっかにスマホを。 置く<笑>取らないうんと、いや、回したまま壁に垂れかけるとかなるほど私一人でやったときにあなるほどねそうどういうこと角っこがおすすめかなここらへんねそうちょっと、失礼多分それで映ってると思うを食べてる、早っ こいってるいいですねさてアシュバンドちゃん は, 一番番は何番を取らないんだけど。十二番は取らないこ い, つこいつ何番あい、いたいたいたいたあいつが12番でしょ、うんうん、あいつ以外は取ればいいんでしょそうですね侵入しますはい、僕はダチョウです うわ、柔らか。全く気づいてない。ごめんね。ごめんね。<笑>足の裏きたね。ごめんね、痛い。いよいよいや。これは歩きにくそうだね。 ボムががんじんがらめだね。頑張 っ, って。はい。自由だよ。いらっしゃい。解かれても、走り回れるんじゃないか。さて。君もだよ。 感じで足バンドをしているので封印を解いてあげますダチョウはね足が命なので足が開いてしまうダメ よ, ダメよあっきなやめてやめてあめやめてやめてダめダメダメよごめんねいじめないでダいダ メ, ダメ、はい行っていっしゃい、はい、行っていっいいっていっしゃっていっかないでごめんねいい思いってい、ね、い これからもするんだよ。うん。失礼<笑>。本当はね、このね、足バンドを。ダメよ、つつちゃダメよ。つつきに来ちゃダメよ。ダメだからね。つ<笑>ついていいのは、つつかれていいという角度、角度がね、ある人だけだよ。 どうぞいってらっしゃいバイバイ。三話分撮ったけどうんうんどんぐらいそいつ十二番はいはいだよねこんなもんそうだねいたえ、いたあいつが十二番かってことは こ, こ, こいつは違う見えない失礼<笑>します 十一番だった、外そう。え、エースストライカー。十一番もエースストライカーなの。え、十、十番だっけね。うん、十<笑>番。はい、ゴーエンジは。やめて。ゴーエンジは何番だ。ごめね。すぐ外すからね。痛い。慌てないで。やだ。やだやだ。はいああ、離してー。と, ととととととと、落ち着いてね。<笑> ちょっと君、そこどこかあ、大丈夫大丈夫すぐ立ち上がるよし、偉いぞ、はい、はいはいはいはい多分これで全部じゃないですかねうんさて、皆さんさぞ、うん、ドアップな皆が見れたことでしょう、うん、はい、今日から あなたは太陽がつきます。<笑>今までは薄暗かったものがここ今日からちょっとした。あっ、やっぱりでもここにつけたらどうなるんだろう。あ、あ、あ 明, るいあ明るい。あ、やっぱり向こうかな。い, い, よ い, いよ 太陽ですね。あ、はい、あれどこの紐が？よし。はい、みんなよく食べてます、はい。だんだん明るい空間に慣れさせていこうということで。うん。 早いかな。太陽をつけてみます。いいしょ。うん、あ、明るい。まだ明るい。 大丈夫かな、明るすぎないかな。いいよ動く太陽。<笑>動きます、可動式。いいよどうだいみんな。大丈夫そうかい。眩しくないかい。目がやられていないかい。ちょっと眩しい。この高さまだ平気か。うん、くだがりにあった餌はちゃんと見えるね。そうだね。 暗い場所がなくなったという。だね。ああ、いいかな。あかねさんの調節ができるやつだったらいいんだけどね。うーん。弱中強みたいな。ああ。まあ、でも。いいかしら。いいね。これでみんなもヒナがよく見えやすくなったんじゃないですか。ラいタみたいな感じで。<笑>あ。 はい、はい。水交換したっけ。あ、これからやります。はい、ということで。いい本日四月三十日、日曜日のひなの様子でした。みんな、チャンネル登録、高評価して、ひなを応援してね。<笑>はい、それでは、また、ね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。いいよ。